地元伊東り、えー、天音と申します、えーとね、踊り子 の, あの男の子見てください、ちょっと大谷に似てません、似てるよね、昨日あの、ね、初見で、ね、あのフォークボールを打ったあの怪物ですよ、怪物、ね, 今日ねあの踊りも、ね、怪物並みにや っ, ていくとやっていきたいと思いますので、ね、えー、どうぞよろしくお願いします、そしてね、あのー、これ ど, どっちの旗、そっち奥のっ、えー、とね今日この絆祭り用にですね、えー、大旗、シンボルですね。 6メートル8メートルの大きい旗ですね、棹が、ね、9メートルの旗を、ねえー、これから、ね、振っていきたいと思ってます、あのちょっと、ね、大きさの関係で、ね、あの危険が伴うのであの、あまりに風も強かったら下、ね、ろしてしまうんですけども、も上がった時にはぜひ、ね、拍手で、えー、見ていただければと思います、はい、それでは元気よくいきたいと思いますので、どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。踊りこうかも 이웃소 <리> Come here. お迎えいたしました会場の皆様に感謝の気持ちを込めてイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ほっすごい。